先日、品出しをしているときに、レジの方でトラブルが起こっているのを見ました。レジの商品を載せる台に子供が登ってしまい、そのレジを担当していた女性店員が注意したところ、一緒にいたこわの父親が女性店員にブチギレし、うちの子供に叱ってんじゃねえよ、と怒鳴りながら女性店員の胸ぐらを 5分ほど掴んでいました私はとりあえず近くの先輩店員に警察呼ばないんですかと聞いたところそれは店長の判断だからと言い見て見ぬふり、うん、そして一番腹が立ったのは何もできなかった自分、うん、私は普段から 不正不在について考えていましたが、その原因は、えー、そのようなところにもあるのではないかと思いました。江原さんはこのような問題をどう捉えていますでしょうかまた次にこういうことが起きたら、私はどう対処するべきでしょうか江原さんの意見をお聞かせください。うん、とい う, うねほど、ことですが、はい、えっ、ー、とね、まず、はい、まず私申し上げたのは、ギビさん偉い。はいえ あの、そのね、何もできなかったかもしれないけど、こう思ってることが偉い。なるほど。ね、立派である。ね。申し訳ないけど、やっぱりスーパーの方々は負けてるんですよね。で、どうして負けてるかっていうと、これはね、大人の考えっていうのは嘘でね、奇弁で、そうじゃなくて、物質に負けてるんですね。要は、これでまた営業妨害受けたらどうしようとか、ね、あの、商売としてないと、お客様だからとかって最近流行りのね、お客様だったら何してもいいのかって話でしょう。 だからそれは全く違うっていうことだからやっぱりあれでいいんですかあれでいいんですかっていうことをギビさんはやっぱり前の人に言うべきだと思うしあまりにも見るに見かねる場合っていうのはあのこっそり警察で絡しなくちいいんです。 こっそねうんそれでいて警察来るとほら通報者どなたですかとかなるから黙ってればいいんです黙ってればうん嘘も方便でそういうことだと思うんですよねだからそういうふうなことでもね恥ずかしいですねこういう父親本当ですね恥ずかしい両親ちょっと見たくない光景ですよねやっぱりねこの親あってこの子ありになっちゃうっていうことはねこのお子さんがかわいそう本当ですね、うん この子がこのまま大きくなっちゃったら社会からね、うん、やっぱりこううまく順応ね社会に順応できなくなってしまうと思うから、うん、だから父親と本当にねこう不正不在について考えて偉いなと思うんですねだからホントうん立派ですよ先日ふと思い出したことがあります 私が小学校一年生の夏休み、兄と友人のご家族と一緒に森林公園遊びに行き、公園でサイクリングをすることになりました。二つ上の兄たちは、どんどんスピードを上げていきました。私はまだ補助車輪を卒業して間もない頃でしたが、兄から離れないように必死で追いかけました。すると、坂道を下り始めた時、私のハンドルが左右に揺れ始め、操作が効かなくなりました。自転車は激しく横転。 顔から地面に叩きつけられました幸い骨折などはありませんでしたが地面との摩擦が強かったため全身血まみれに急いで救護室に連れて行かれましたがなぜか母と祖母がすでに公園内に来ていました自宅から車で1時間もかかるところです救護してくださった友人のお母さんがとても驚いて尋ねるとこの子が帽子を忘れていたので届けるために来ました と言ったそうです。後に母にその時のことを聞くと、なぜかわからないけど、どうしても帽子を届けなければいかないような気がしたので、道に迷いながら何時間もかけてきた、と。私はあの時、痛みと血まみれの自分にショックを受けていましたが、母と祖母がすぐに来てくれたおかげで、とても心強かったことを覚えています。これはきっとエンジェルさんが母に事故のことを教えてくれたのですね。 ね、すごいです ね, ねすごい、ね、でもこういうなんて言うんだろう余地っていうかね、はい、ありますよねあだけどやっぱりルー子さん言うように心強いですよね、うん、その時にいてくれた、ね、いてくれるといてくれないのと大違い、うんうん、ねだからそういった意味ではまあ愛ですね、はい、愛の絆ねこれはエンジェルさんだエンジェルさんエンジェルさんですねスピ<笑>リチュアルサクセス 続いてススピリチュアルサクセののコーナーナですあのこの番組にも、はい、供養の仕方って実際どうすればいいんだっていう、うん、分かんない方がとっても多くて、ね、お手紙もよく頂戴してますけれども、うん、まずねさっきも相談あったんでねお墓のこと申し上げると、はい、あのねどういうお墓を作るのがいいかというとねお墓にはあんまりこだわらない。 うん、ただあ、要するに一般的な議礼もあるでしょ。あと、その、おうちおうちの宗教もあるし、はい、ね。だから、あ特別、カビなのとか、うんうん、なんだかっていうんじゃなくて、ごく普通のものにした方がいいと思うんですよ。はい。でいて、えー いや、墓石を建てる場合のポイントは、えーえー、もうごく普通でねあの普通の墓石あるでしょああいうのを建てればいいですあのね自然石ってあるでしょ、はい、あのよく自然石をボーンと置いてあるようなお墓あるでしょあれはやめた方がいいですあそうなん、うん、あのほら水晶とかの時も話してますけど、えーえー、石って形成することによって石のエネルギーを抑えられるんですよんうん。でないと自然では雇っちゃうのだから別のものが入っちゃうから、えー、だからこう普通にこう四角くなったようなねそういうお墓 みたいいいなやればいいあとあのどうして も, もう自分で終わりでどうしたらいいかっていう場合にはあのご収支がねもしあの何か お, お寺さんがあるとするならば、はいまあ、そのお寺さんとかにねちゃんとしたお寺さんならばもう自分で最後だから後のことをよろしくっていうのは生前の手からお願いしておけばいいんです。うん、ね例えばあとはほら、うん 自分が一人っ子で嫁ぐのに親がもう亡くなってて仏壇をどうしたらいいかなんていうのもあるんですよね。えー、その場合にはねあの持っていかれたらいいの。よくね一家のうちに2つの仏壇はいけないとか両家にいけないとかって言うけどだからってね外す白状のがよっぽどよくない。 ね、だから ね, そ, ねそれこそ2つ並べさせていただいて、はい、その代わり、まあ、お嫁さんに入った方は少しはあの向こうの嫁ぎ先のねご先祖さんに対してあの一緒に祀らせていただきますのでよろしくという礼儀ですよねこれ、はいろてても同じじゃない、えーね、だからそういうふうな礼儀をちゃんと伝えれば礼たちは理解してくれます、はいうん、人間です礼だって、えーえー、話せば分かるの、うん、ああそうかそうか だから特別な生き物って思わないでほしいはい、うん、同じなんですねそう特に身内だからお父さんお願いねお母さんごめんねあのこれで終割っちゃうからねだって仕方がないことだからねそうでしょだからそしたら「いいよいいよ」ってみんな言ってくれますよ霊たちはう ん, うんね 気が楽なのは住民財産だって一人っ子でそうなんですよ一人っ子でしかも独身だし、うん、<笑>なんか心配んまあだっ将来があるだろうけど<笑>、はい、でもほら嫁いだりした場合にはね、はい、やっぱりあのもうしょうがないものねそうですねそしてねこう考えて名前がなくなっちゃうとか我が家が途絶えちゃうとかってよくすごく恐怖心で思う人いるでしょあのね元をたどればみんな家族 ね、そしてあとは付き合いがなくてもいろんな枝分かれでね自分に関わるうちは生きてるどっかには途絶えることはないなんかすごく安心しました、うんはいね、だからその代わり、はい、全員が家族だと思ってどの人にも親切にしていきましょうねはいわかりました以上スピーチュアルサクセスのコーナーでした続きましてエイゴさんからです、はい、ネガティブメールを送らせていただきます 仲の良い友人の結婚式を。 誓いままでししして盛大にお祝いしました私がその時ちょうど仕事の新人研修でバタバタしており、友人夫婦よりお礼のお食事に誘われたのですが、時間と気持ちに余裕がないと断ってしまいました。式の前に食事に連れて行ってもらっていたので、それで十分だと伝えたのですが、誘いを断るのは失礼だと友人の旦那さんが怒ってしまいました。 それから友人とも関係がぎくしゃくし、私もこれ以上話を蒸し返すのは嫌だったので、それ以降友人とは式の話や旦那さんの話をしていません。それから2年が経ちました。私からあら、私から改めて謝った方が良いでしょうかアドバイスいただけたらと思います。なるほど。なるほどね。もう2年前の話。ねえ。蒸し返せなくていいんじゃない今から、うん。ねえ、今更。ら、うん、もう2年も経っちゃったんだから。 ねだからいちいちねまた改めて謝るなんてしない方がいいしその前に、はい、これね簡単なことで、はい、いやこれ A 子さんが悪いよねはいはいはいは、ま、ずはなぜ か, かというと、はい、言い方があるとだってこんなことって仕事してたらいくらでもないですありますよありますよだから言い方でしょ、はい、だからその断り方の問題なんじゃないの きっと断り方にカチンと来て旦那さ、だと思うんだと思うな。うん。だからそうじゃなくて仕事が忙しい、もうちょっとどうにもなんないとか、うん、泣き言言えばいいのに。うのうん、そうすれば、それでもし本当に向こうが怒ったんなら、もうそれはそういう人だと思って。逆にね。う, ん、向こうの方の逆にもう、ね、うん。それはもう逆に、この人感謝ないなと思った方がいいと思うんだよね。うんうん、だから私だったらば、そういうふうにするな。それで逆にこっちがもうすごい、だって私だとかだって似て合わないこと多いわけだから、 そういうことで言ったら「もごめんね!」って言ってね、うんうん「今もう無理無理」とか言って「半年後でいい?」とかね平気で言いますけど、うん、そう言いやいいのに、うん、ねえな ん, なんでだろう司会までしてあげたのにねちょっとおしけがまずいとかあるんですかねか司会までやったからとかねそれか断り方が「いいのいいの」とかなんかすごいなんかこう嫌なちゃんとした断り方したかったねねわけだった ね, ったねコミュニケーションの方法ですね2年経っちゃった、うん、もういちいち触れない、ま まだこだわってるんですよ英語さん英語さんがね、うん、英語さん自身後の頃自分のコミュニケーションの仕方私が話し い, いたからねとかってただそういうことをこう言ってればいいわけであっていちいち過去の話は持ち帰さないあーなるほどねうん掘り起こさない方がいいと